大阪城の戦が終わり日本は新しい将軍のもとに統治された翌年将軍の新しい法が制定され国家は安定した何年にも及ぶ争いの傷もいえ文化や経済は栄えることとなったしかし束の間の平和もそう長くは続かず 将軍を倒すという陰謀の噂が広がったこの首謀者を特定できる者はいないしかし名前のみが一人歩きしていたその名も影さん 最後の一撃には魂を感じましたがお二方とも守りがおろそかですぞ侍には忍耐が必要ですさもなければ命を落とします分かりました無限先生一緒に戦っても全くかなわぬ先生は我らを倒すのを楽しんでいるお二方の成長を楽しんでいるのですル様あなたと 竜之介様は上様たちの息子ですからその才覚はうちに眠っていますしかし先生は一刀で私たちを倒しました忍耐ですいつかお二方とも拙者に人たち浴びせられる日が来ます楽しみにしております失礼します無限様将軍様が無限様をお呼びですすぐに参る 失礼いたしますはい父上、よろしく頼みます兄上私に幕府軍の指揮を取らせてください影様であろうがその名を語る者であろうが捕らえましょうああその必要性が現れればな 今は己の将軍の知恵の前に頭を下げておれまた明日にでも話そうもちろんです兄上使いからの連絡をお待ちいたします無限さん登様お呼びでございますか上様無限よ み手が手紙をよこした不穏な武器輸送があるとな京都へ向かう馬車に鉄砲が載せられている影様でしょうか姿をさらしたのですかそのようだ輸送車を捉えたいどこから来たのか突き止めれば敵の正体が分かるはずだははっ 大勢のままに。今回の問題は厄介だ。お前に全権限を預けよう。助けが必要なら注意して選ぶが良い。すでに心に思うもの一人おります。余能、有限無限。影様を連れてくるのだ。母<笑>必ずや。 を見つけるのは簡単ではなかったぞ隼人殿それも仕事のうちだだがあんたからの手紙を受け取ったまた助けが必要か難しい任務がある信頼のできる者にしか話せない任務だ手紙影様とあったなただの噂だと思っていたが やつは実在する平和を脅かす脅威だと上様も認識しているそいつが捕獲対象だうん金が入るならその幻影を追ってもいいぜ任務内容は明日の夜明け違法な武器が中山道で輸送される手紙に書いた場所を通過するだろうお主にはその馬車を止めて見張りの士官を倒してほしい 知らせを受け次第幕府の者とそこへ向かうお安い御用だよし道中で会おう隼人殿それからうんまた会えて嬉しい<笑>俺もだ よしあれが奏者かなぜ止まっているんだ、うん、どうやら橋が壊れてしまったようだちょうどいい旗付きのが士官 か, か念のため4人は仕留めておくか終わったら無限に合図を送るとしよう。 あの像の辺りがちょうどいいうん奴らは何かを探しているようだ誰かをかもしれないな目立たぬように行動せねば音を立てるな 突入するこの辺りに隠れたはずだ幼児がくれの術ここにいるのは分かっている何か聞こえた剣術手に入れた 罠か面白い<笑>動かないであんた何者一匹狼かガキか奴らが探していたのはお前かいや私じゃない私は猫みたいに静かなんだこんなところで何をしているんだこの荷場所の積に荷を見かけてこんなところじゃかわいそうだから私が持って帰ってあげようと思ったんだそろそろ逃げた方がいい ここはお子様のいる場所じゃない他で遊びなねえ私の罠を見たでしょう。連れてったら役に立つよ追っ払ったってついていくけどねお前の相手をしている暇はないんだがまあいいだろうついてこいただし言うことを聞くんだぞはい先生先生はやめろ こそこそぬこガテナさん起きてよ、うん、見事な立ち筋だありがとう先生その呼び方はやめろと言っただろうなって私が鳥の声真似をする よ, う, よ う, うまくいくようんすごく鋭いちさっと止めんよ虫目を貸そうか大丈夫だよありがとう キツネが狩り中よ簡単ねネズミをるんだ、ええ、はっ今行くわ。 はっさし小刀さん起きて静かにね小刀は誰だ 静かに怠けた居場所だね上には誰も注意を払っちゃいない飛び乗ってやろうよ悪い策ではないよっった数筋がいい誰もに教わった野良猫さ野良猫か今ならどうだついてないぜふっ<笑>一跡目完了 かしら見逃してゆっくりとうん無理楽しいわねミロディなんだネズミの道がないぞフッハハハ できるわよキツネが狩り中よ今行くわ。 ガンガンかかれあそこまで行けないすごく鋭いわ<笑>楽しいわね道があったと思うけどどこだっけわれながら超出美しい石だねは崖から身を乗り出すのが好きな石 面倒だな誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね あ, あ俺が使うような言葉ではないがまあ原理は同じだ、うんうんうん、メロディー行くわよなんだ静かにね3人目完了<笑>ちょいとうますぎるんじゃないのかどういう意味だいんでもない あと一人素敵なメロディー静かにしてもらうわね、うん、近道があるよ抜き足うこうじゃなくてジャンプして登るの サン取り抜くできるわよさし足ネズミの進捗は、ええっと今行くわ しざけ誰もいらないんでしょう楽しいわね、うん、車輪が止められてるね自由になりたがってるよならば止め具を破壊するべきだ我ながら超出 ゾウの場所で無限に合図を送らねばならん無限って誰すぐにわかるそう静かにねさしあしすてなメロディ嫌なサプライズでしょ こそこそとゆっくりとできるわよ簡単ね私にもらってほしいって静かにして蛇みたいに巻いてるわ う狐がのわれながら超激 ちゃんと動くわねイボーイボディー。行くわよ。静かにして。どうどうぞできるわよ。誰もいらっ。狐が狩り中よ。 ワナさん素敵なメロディーなんだ<笑>バッチッ私にもらってく<笑>楽しいわね 鳥の声抜き足簡単ね我ながら超メロディーいだ行くわようかってるんだ俺のそう。 静かに、ね、逃なんかカモフラージュにならないぞーすごくする、うん、さっとっっっできるわよ蜘蛛の巣に足を踏み入れるってねコそこそとゆっくりと狐が狩り中よ何をしてるんだ 誰もいらないんでしょう何を見ているあとどのくらいかが静かにねこの場所は置くかねえよ楽しいわね我が刃はする水のように動けば待っているぞ 立てるな。静かに。安全気がい。突入する。静かに。水のように動け。突入する。音を立てるな。頭を下げていよ。はい、先生。 ために・抵抗もほとんどなく二馬車を押さえた相変わらず切れる腕前だな正直に申すとちょいと手助けがあったのでなああ連れを見た彼女はどうだちょいと手荒だが才能は確かだそれか俺が不注意になったのかどうやって俺に忍び寄ったのか なんだって隼人殿んでもない隠れ家で落ち合うんだったな名は何と申す少女よユキですお侍様いい名だ私は大城無限恐れることはない隼人先生のお友達ですかそうだと思いたいやつはそうは思っておらんかもしれぬがな お侍様お二人と一緒にいてもいいですかちょっとだけどうするか考えておったところだ隼人殿は実に感心しておるようだがしかしお皿をこんな危険な目にお願いです私はあの方の弟子になりたいあの方の技を覚えたいんですうん考えておこう